皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月11日、超便利ツールの釣り堀で、ブロブフィッシュのキングサイズが釣れましたので、お庭の釣り堀に入れました。バージョン 6.1 でも、大富豪の7段になれました。リンベリーのトランプのおかげで頑張れました。 早速報酬を取りに行きました。今回の7段の報酬は、新緑トランプです。いつものように、ボイス付きのトランプですので、小林さなさんファンの方は、お忘れなくです。バージョン 6.2 まで、まだ時間がありそうなので、私も新緑トランプを試してみます。都合がいいことに、今週のエピソード依頼帳のお題に、卓上遊戯進行活動がありますね。と思ったら、ライフじゃなくて、バトエンの方でした。